こんにちは情報とデータ情報とは何でしょうかデータと情報は何が違うのでしょうかこのことについて簡単におさらいしておきたいと思います今からの説明では昼ごはん2種類しかないと思って説明を続けていきます 4月13日に昼定食を食べた。4月14日にうどんを食べた。4月15日にうどんを食べた。4月16日に昼定食を食べた。4月17日にうどんを食べた。という情報をコード化します。昼定食は赤。肉うどんは青。えー、というように考えますと、 赤青、青、青、赤、青というデータができます。元の情報をコード化して出来上がったもの、これをデータというふうに私は考えています。では、ちょっとしたクイズ。えー、ここは、えー、あまり見ずに、ここだけ見てください。青青 赤というデータがあったとしますこれはどういう意味でしょうかと意味を読み取る時にこのコードと元のの情報の対応これも必要です青青赤を見ながら青は肉うどん青は肉うどん赤は昼定食というように考えて情報を元に戻すことができます。 元に戻すときもコードと元の情報の対応情報が必要です。では、以上を踏まえて、情報とデータの違いを説明します。情報は世界や人間などに関するあらゆる出来事、内容、事情などなど、さまざまなことです。 データは、私は情報を高度化したものというふうに考えたいと思います。データベースシステムという言葉はありますが、情報ベースシステムとは言いません。データベースシステムは、情報を高度化したくさんデータを集めて、 それを管理するシステムがデータベースシステムというふうに捉えることができます。以上、情報とデータの違いについて、えー、簡単に説明しておきました。ありがとうございます。